さみたいなふうにはいかないんだけどその雰囲気はなんとなくああでも結構おーおーおお、ね、こんな感じであ、すご い, ふわわいできますよっていうことでもう少し見えますね綿あめい。ぽいどうも VGP の校長です、はい、今回は、えー、綿あめ木を作ってみようというとろいろんなものが並んでるけどはいえっ、ー、と綿あめの 材料まあ砂糖なんですけど今回はざらめを使うと、うんはい、でこれがあのー、アルミ製の缶ですねでキ ャ, ップキャップ付きの缶なんですけど、うん、密閉できるわけねはいはいはい、ねはい、でアルミなので、まあ柔らかくて穴を開ける作業があるんですけどあ穴を開ける必要があるわけだよねあそうです<笑>そう だ,、ね、だからアルミじゃないとダメと、うん、で穴を開ける時はこういうピンで 普通のそれ虫ピンっていうかなんてだっけかカピオテンスカピオ、うんまあ、みたいなやつで簡単に開けるわけねコンコンっね、うん。こうやって簡単に、うん、結構な数開けるわけだよね、うん。そうです。全体的にこうやって見れば分かるんですけど。うん、下の方にこう集中的にこう下の方に集中的に開けるということね。ねここにさ、うん、砂糖というかザラメが入るよ、ね。砂糖が結局溶けて飛び出すわけでね。なので、まあ、下の方を重点的に開けようっていうことね。 ががついててるんんんだけどキャップがなんかへんてこなかこ、ね、機械についてるんですけど、うん、これはあのー、コーヒーとかで使うミルクフォーマー、うん、クリーマークリーマ ー, クリ ー, マーなにカフェラテとか入れるやつなんかウィンん混ぜるやつがあるんですけど、うん、それをこの缶のキャップにつけてるとこれ今、うん、あのー、それはどうなってるちょっと外してみせます まあ、全部外さなくても大丈夫、うん、半分くらいガムテープでついてるだけねあそうですなんか取れないように回転するからすごいスピードで回るの で, る で, るのでちょっとっ飛んだりしないようにこうやってあのガムテープでこう手術、ま、結構回るんで、まあ、気をつけなきゃいけないねこれ、はいうん、まあなるべくしっかり止めておこう、はい、という事ですじゃあ砂糖を入れてもらうのかなあそうですねただ材料の、うん、じゃ砂糖 この間にそんな紹介したミルクフォーマーふた、まあ、を、はい、これで OK ですねいって回すとまあこうぐっと結構こうやって高速で回るんでちゃんとしてないとバランス取れてないと危ないよねだからなるべくこの真ん中につけるように負担の中心につけるようにしましょう、はいこれがあのー ここで綿豆を作るんですけど、うんまあ、内側にアルミホイルはね貼ってありますまあ汚れるっていうのと、はい、結構飛ぶんでねあと食器、まあ、食べったりすることが多いのでねっていうことねなるべくちょっと衛生的なはい、はい、<笑>で、はい、えー、っと火ですね砂糖を溶かさなきゃいけないので、はい、固形燃料を使います、うん、でただこのこのままこうやってポンって押すとちょっと低いんですねもうちょっと高さがいるのでなんかこういう 台にななるるようなものを用意すると、うん、であの端をこう回す作業があるのでそれでもし当たって倒れると危ないのでちょっとこの台のあれもやって裏につけて、うん、真ん中にしっかり、うん、一応火いちゃうからね。もしのとか あ汚れやすいしあと片付けもあと処理も簡単、ね、アルコールこぼれてないからちょっと危ないからねと、はい、いうことで固形砂糖溶かして、まあ、出てきたところを割り箸で取るという感じですね、うんはいはいうん、最初は、まあ、この火の上にザラメ入りの、ね、缶を置いて、うん、かざしてちょっと溶けるまで、うん、溶ける待つって感じ大体230秒 溶けるまで、うん、結局そのザラメの砂糖が溶けた状態で回転して熱くなってこう繊維状に飛 び, 出て飛び出して振り回されるから空気中で固まるってことなんだから 冷, 冷やされて ね, そ, ねそれがいわゆるみんなが綿あめって言ってる香ばしい香りがあそこ甘い溶けてきてきる証拠っす、ねうん、じゃあそろそろかな、うん じゃちょっと回してみますね高速で回ってるときの方がなんかブワークわーって食い感じがするよねあ来ましたよ来たお来た来た来た来た来た。お頑張ってください<笑>しこの炎に負けちゃうとこあるんだけどもう少し上の方いいのかなバーメン屋さんみたいなふうにはいかないんだけどその雰囲気はなんとなく伝わる あーでも結構おーおーおーどうだろうこんな感じであーすごいふわふわできますよっていうことでも う, 少し、ね、もうちょっとなんか大きめのあれでも結構出てますよ下の方が、うん、溜まっちゃったね溜まっちゃってますね落ちちゃってるいちょっと低いのかなちょっと雰囲気できたってことでああ見えてる見えてる<笑>うん うん。香ばしい匂いがしてくるんだけど。ザラメが溶けて、ちょっとすくえますね。うんうん、ちょっと、うんはい、<笑>燃えてるよ燃えてる。飛び散ったあの外側の砂糖。相当よく燃えるんだね。